それでは次に、コンピューターのメモリの配置と容量について説明します。これはテキストには記載がありませんけれども、この授業で補足することです。計算機が扱う情報には、命令やデータなどがありますが、これらの情報の一番小さな単位は、0かもしくは1の状態です。実際ののの計算機ではこの0や1の状態を その電子回路の電圧のまあ工程で表す場合が多いですけれどもこの一番基本となる0と1の状態をビットと呼びますでこの0と1の状態ビットが一つ一種類の情報で1ビットというわけですでこのビットが N 個集まった状態で N ビットで、えー、と特にその8ビットを集めた状態のことを1バイトと呼びます 計算機では、この命令やデータを表す情報 の, 情報の量の単位を、このバイトで表す場合が多いです。さて、このメモリ容量の単位なんですけれども、まあ、あのバイト単位では、昨今では非常にメモリ容量も大きくなっておりますので、このメモリ容量に単位をつけて取り扱います。でスライドにありますように、この単位は、 その10の3乗ごとのひとまとまりを単位にしています。例えば、えーとまあ、先ほど述べた1バイトがです、ねえー、と10の3乗、つまり1000個集まって1000バイトになりますと、これを1キロバイト。でえー、とこれがさらに 1000, キロ1000個集まって1000キロバイトになりますと、1メガバイト。で以下同様に、1ギガバイト、1テラバイト、1ペタバイト。 といったあの単位で表されますで一方で注意しなければならないのですが、このメモリ容量は、えー、と10の3乗を、えー、とひとまとめにする場合のほかに、えー、と2の10乗すなわち1024個をひとまとめにする場合もあります。先ほど述べました、えー、1KB については、まあ、10の3乗すなわち1000バイトを 1KB とみなす場合とそれから2の10乗 1024, 1024バイトを1キロバイトと表す場合がありますので、えー、状況に応じて注意が必要です。でえー、と先ほど紹介しました、この2の10乗を単位とするこのメモリ容量の単位について、最近では、この2進窃頭時と呼ばれる記号を用いたメモリ容量の単位も使われております。えー、例えば、えー、と2の10乗バイト、1024バイトのことを、 1キビバイトというふうに呼びまして、1キロバイトの K と B の間に小文字の i を入れた形で表すことがあります。以下同様に、1 0 2 4イトのことを1メビバイト、1024メビバイトのことを1ギビバイト、同様に1テビバイト、1ペビバイトといった呼び方がされます。 このような形で、その二芯切当時がついた場合には、その、この単位、メモリの容量の単位は、この2の10乗を単 位, あの単位にしているということで、えっ、ー、と、先ほどのキロバイトやメガバイトと区別することができます。え次に、計算機のし記憶装置、メモリの配置について説明します。計算機のメモリには、 命令やデータを格納しますが、このスライドにありますように、えー、とバイト単位で線形にこう配置しますで。このスライドの例では、主、えー、記憶装置が、えー、と N バイトから成り立っている、えー、と例を表していますけれども、えー、それぞれ の, そのメモリのバイトにそのアドレスと呼ばれる、えー、と場所が割り当てられています。でこのアドレスは えー、と0番地から始まりましてえと N バイトありますので N-1 番地までが割り当てられていますえそしてえこのメモリの配置を図で表す際には通常この0番地をあの一番下に置きましてえ1番地2番地とこうメモリをの箱を重ねていくような形でえ表します次にえ計算機のメモリのそのワード と呼ばれる言葉について説明しますこのワードは日本語だと5となりますけれどもこれは CPU で一度に処理するデータ量の単位を表したり CPU とメモリなどの間で一度にやり取りするデータ量の単位を表す言葉です最近ではこの1ワードが64ビットすなわち8バイトである計算機が主流となっています ここでは、そのワードを単位にした、その計算機のメモリの配置についての例について説明します。このスライドに現れていますのは、その1ワードが32ビットの場合の例です。この図にありますように、その計算機のメモリの配置を表す際には、このワード単位でこのメモリの配置を表す場合があります。この場合、 今扱っている計算機では、1ワードが32ビット、すなわち4バイトですので、この一段、メモリの配置の1段が4バイトになるように、その4バイトの箱を横に並べて、これを縦に重ねていく形で、メモリの配置を表すことがあります。その際、例えば、 えー、と一番下ののアドレス0の段ですね、えー、とここ の, そのメモリの配置は、えー、とその4つの箱が横に並んでいるわけですけれども、えー、その一番最初の0番地の、えー、とメモリを一番その4つの箱が並んだ中の一番右側にで、えー、と1番地を0番地の左、えー、以下同様に2番地3番地と左側にそのメモリの箱を並べていきます。 そして次のワードは4番地から始まりますけれども、この4番地、今度は4番地、5番地、6番地、7番地と並べた箱をその下の段の箱の上に重ねていくという形で、順番にその最後ですね、N 番地までのワードを並べていくという形で、このメモリの配置を表します。次に第1番地。 1.2 節テキスト10ページからは全金規範の説明がありますがこの全金規範についてはこの後の授業で導入します第1回の授業のまとめです今回の授業ではまずコンピューターの基本構成について説明しましたそれから次にコンピューター内部の紹介を行いましたそして メモリ主記憶装置置の配置と容量について説明しましまたでこの中ではメモリ容量の単位について説明しそれから、えっと、バイトですとかあとワードの言葉それからそれら の, の、えー、単位それを単位とするメモリーの配置について説明しましたえ次回第2回の授業では計算機上での数値と数式の表現 テキストでは、12ページから14ページの内容を扱う予定です。それでは、今回の授業はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。